さあ、始まりました少量チャンネル翔太です今日ではね、少量でーすはい、今日ははいあまぁ、あ、最近ね、<笑>動画とか配信したら、うんうんね、私もこうやって甘えてみますみたいな。うん、うん。こういうのいいですね、いいですね、みたいなコメントも多かったりするの。うん。僕、その、甘えにトなの。ね、甘えにト なんですかそれは。あの、甘えるのが得意な<笑><もう><笑>なるほどね。ああ、甘いにしと。甘いにしととして、はい、ちょっと活動させていただいてるんですけども。はい。というわけで、それを今日は、はい、どう甘えたらいいのかを実践でしていこうと思います。うん、よっ、はい、じゃあ、この動画を見れば、甘え方がわかると、うん。そうですね。やっていきましょう。はい。もう、い, ついくつかの、あの、いろいろしてきましたが。<笑><笑>終了。 え、それは、あれかなあざといっていことでいいのかなそうね。<笑>あざといんだけども。はいまあ、好きな人にやられたら嬉しい。うんうん、まあ、そうだね、うん。興味ない人にやられたらちょっとイラッとするかもしれない。ああ、なるほど。ちょっと、ちょっと、それは、うん、あの、よそう、うんうん、それはちょっと見極めて。<笑> をあなるほどね、はい、イラッとされたらあこういうのタンてないな、うん、みたいな感じで。そうそうそうそう<笑>というわけでやっていきた、はいと思います。ひょうにょ うん、あまずあれよね翔ちゃんに、うん、お手本を見せてもらわないといけないってことだよね、はいはい、まあ甘え方ニストの中では一番共通してるのは甘え方ニストそうそうそうあご<笑>の背をしようと思いますあごの背ね、はい、かわいいよね、はい、うんわかるわはいなので、うんはい、よろしくお願いします、はいはいはい、それを俺が取ればいいのねどうしたらいいこういうことねそうそうそ う, そ う, そ う, そういきますはい あー見てみるかわ、えー<笑><笑>はいいかわいいじゃあちょっとそれを真似て実践していただこうかなとあーあ俺もやるのねはいあなるほどねいや俺ね、うん、昔ね犬飼ってた時の、うん、そのワンちゃんがね、うん、いつもやってくれてたんだからそれを真似したいと思いますはい<音楽> いいねどうよ。いいです よ, よ。いいと思います。ちなみね。ちなみの神様って感じで。ちなみの神様。はい。ひょにょはい、載、はいはいはい、せました。あ<笑><笑><笑>あ、いいと思うよ。いいとはい、これは、いい、ね、いいいい。ね、求められますね。はい。かわいい、うん。ありがとうございます。はい。 じゃあ、続いて。はい。そうだなぁ。何がいいかなぁ。どうやった甘えてる。壁丼ですかね。壁丼。壁丼でいきましょう。なるほどね。はい。押し倒し丼にするあお、えっと、押し倒しこうやってさ、うん。上からこうやってくるやつ。あー、それでもいいな。じゃあ、それにしようか。はい。うん。下押し倒し丼をしようと思います。はい、下押し倒し丼。それで可愛さアピール。はい。終了。 なに何リストだったっけ甘えリスト甘いリス ト, リスト、ね、まあそれもまあ定番ですねそれで甘えるみたいなそうですねいい？うん<笑>でもこれあれかもなんか見てる人は自分が押し倒されたみたいなうん<笑>いいんじゃないですかいい？はいいいと思う はいじゃあやってごらんなさいこれバージョンね、はい、あ、っ、OK、k はい、うん、いいですかうん、うん、はい心の準備は OK OK じゃ行きましょう行きますはいどうぞどういはいそういうのです正解です <笑><笑><笑>そうそうそうそれそれそれそ れ, <笑>それよそれちょっとねはにかみながらなるほどね、うん、えっと、じゃあ次あと何があるかなーいい、ね、頭なでなでしようかはいなでなでされる側のあれでしょう、うん、はいじゃあやってもらいましょう頭なでなでうん、うん、はいお願いします、はい 本当ににやだ恥ずかしいなこれ何<笑> か, かも好きじゃんこういうのするのひょにょはいじゃあ次はりょうさんいきますようんどんだけかわいい甘えられるかね、うん、はいはいまいりました<笑>おおいいんじゃないですか<笑><笑> 最初てれあったけどね、うん、ほらてれたてれたてれたよ。<笑>ああ、もう。なるほど<笑>はい、いいと思います。ひょうにょう。ちゅうしよとかにする。ええー、やっちゃう、そういうの、何、どういうこと。で、どんだけ甘えてちゅうしよって。ちゅうを誘えるかみたいな。あ, あ、オッケーオッケーオッケー。まあ、あの、音は使わないからね。ちゅ う, んうんうん、をせがんで。かわいい。えー、かわいく。 はいはい、甘えて中央セカム行くよ、うん、正面からでいいいいね顔丸いな、これ<笑><笑><笑>自分の出来としてははいど う, いうはい、全然いいと思います本当？はいいつでもオッケーいいですかうんはい、撮りますはい ハハハハハハハハハハハハハいハハハハハハハハハハいハハハハハハハハハハかハハハハハハハハハハかハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ はい、うん、というわけで今回はですね、はい、これ全部四つできたらもう甘えニスト認定させてさい<笑>、はい、俺はどうだったまあまあ甘えニスト見習 い, いああ、まね、見習いね見習 い, いですねあまあ、はいはい、これから精進したいと思いますはい、お、は、願いしますはい、というわけで今回はここまでにしてると思います、はいはい、はい、言っていただければチャンネル登録と、はい、高評価のボタンをお願いしま す, しますインスタ、ツイッター、ティックトックもお願いしま す, しますでは、ま た, また注意して